はいどうも、ラスプです。えー、生放送でがっつり頑張ろうと思って、まあ、ルナンズボ、ルナン、はい、生放送で頑張ろうと思って、まあ、わざわざその、まあ、グラッピングフックと、えー、ハリケーンボを、えー、解放するために生放送で、生放送で頑張ろうと思ったんだけど、なんか、 できましたあのねハイピクセルブロックってこれまたその、まあ、めんどくさい使用しててあの敵が自主的に死んでった判定とあとまあプレイヤーが倒した判定っていうのがまた違くてそれでそのなんかアイテムのレア度っていうか違ってくるらしいんですよでそれであの結局はそのこのキル数っていうのは キル数っていうかコンバットのこの数っていうのはやっぱり結局はそのプレイヤーが倒した